新たなカカラリーイルハートはいというわけでね日本バルコムです<笑>コンパイルハート非公式まーちゃん YouTuber のイルハートです今日はねまあ前回に引き続き流星のバルニール×奇跡シリーズのねコラボのゲームを引き回してイルハートがね日本フォルコムさん届き落としてきましたそしてそしてそして実現しました夢のゲーム E スイート実況プレイパート2やっていこうと思いまーす。一回目の手で取り直してもらっていいですか？わかりました。大丈夫です。お気盛です。一回目の手で取り直してもらっていいですか？わかりました。大丈夫です。お気盛です。 はいというわけでね、イースエイト実況プレイ、パート 2! やっていこうと思うんですけれども、まあ、前回がね、あの、ボスをね、倒して終わったので、まあ、今回は、あの、漂流者仲間をね、探すのと、あとはこの、ね、立ち止まるの地図をね、ごめんね、ちょっと立ち止まってて、あのね、で、その、漂流者を探すのと、まあ、地図をね、歩いて広げていきましょうっていう回になると思います。 では早速やっていこうと思いますほいしない<笑><笑>ちょっと待ってね前にやってからねちょっと開いちゃっててね 調, 調査が怪しい店長偉いロンバルディアゴン<笑>そうだそうだそうだもちろんですそしたら何しにてんの はい、お漂流者の詮索と地図の作成を開始いたしましょうこれまで歩いた場所確認していただきますが<笑>全然動いてないじゃん<笑>。 シズが読めないんだよね。<笑>あ、あっちね、あっちね。こ解です。はい。はい。さ、ね、ここさ、ここさ、あれじゃない最初にさ、あの、あれ、ここだったっけこの子がさ、お風呂入ってさ、ペチーンってされたとこ。<笑> 勝ちだよねましょうあ、いっぱいいるこのねクソモグラ嫌いなんだよねこのこの 何何遠距離仏教ダメなんだ、えー、遠距離仏教卑怯だよそうですね北の方角ってどっちですかここうわ待って待って待って僕だ僕だすかごめんなんて言ってた北の方角ってどっちですか北なんかねーあれなんだよねもう。 常にさ私の向いている先が北たみたいなとこあるからさイラハトが こ, このあの大きい木の方を向いたこの木が北だし こ,、ね、こっちを向いたこっちこのねこの目の前が北たみたいなね<笑>すいませんホントえっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、とねいやもうなんか地図を読めるとかさなんか道に迷わないってさ才能だと思うんですよ 本当にねあーっこれえ上劇、ね、締めてまいりました。 行きたくない。あれなんだよね。足足多い系。気持ちない？何かありますね。なんかあった今。何があったえ？でも何かありますねって言っちゃうね。<笑>何もないです。えっか。これだ。<笑>これだ。<笑>あっはいはいはいはいはい。えー、気持ち悪い。 いいよーううもうなんかこのさ犬みたいなオオカメみたいなやつ可愛く見えてきたもんねよしよしよしよしよしよし<笑>はあもうなんかさあのピンクい<笑>のがイヤだうええ あいちょっとかわいい<笑> <笑>ちょっと可愛くない?。なんか攻撃聞いてなくない?<笑>。なんでなんでなんでなんで。え、よくない?。なんかさパイナップルみたいで可愛い。パイナップル。<笑>パイナップル。可愛いか、これさ寄ってくる時の動きめっちゃ可愛い、なんか。ああ、白く出てる、可くない、可くない、やっぱ可愛くない。 な今一瞬用意聞いたねなんでやばいやばい人人出番人出番入れてああっれさこの子だったら強いとかい、ね？なんかんうこれキャラをね変えれるみたいなんですけど足跡がすごいんですけど人出やばい人でうえうわうわっ よかったよかったね。<笑>えー<笑> どういうことですかはーはぁははでもここで終わりでダメですかひひひだよねはいおいしそうなフルーツですああれね コ, ココラッツみたいなココラッシいいねなんかさ、あの向こうのさ、大きい木がね気になるんだよね 对不对 さあ、音楽が、音楽がなんか、なくなった。やだやだ。うんうん、ああ<笑><笑>こういう静かなやつやだ、なんか絶対もうさ、後から さ, さですか、ドッドッドッドッドッて聞こえてきてさ、クギャーみたいになるやつでしょ知らんけど。<笑> you、mm -hmm. アバーロードラギルあでごめんなさい 聞んだ、ね、頭頭頭頭頭頭がねさっきね、まっ まなってる私、うんうん、せんちゃ ん, すいませんあ や, ればできる や, やったやった。 逃げる逃げるみたいな選択肢ないの いいじとって感じ、ね、な, な, なん で, んななんですけど<音声> あと1回さよけてさ頭ぶわってきた勝てる気がするんだ。 <笑>連れてくるから私今焦らくなんですめっちゃいい顔してる<笑><笑><笑><笑><笑> なんかこの人さあれだよねおにぎり好きそうでもよかったの意を伝えていなければそれでちょ っ, ったです ね, ああああね頭めっちゃパラッパラッパラッパ ラ, ッパラッしてるんだけど<笑><笑><笑>ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほねほらほらほらほらほらほらほらほらほらほほらほらほらほらほら おえっとおわしの名前はサハドノートラスサハドノートラ、うんうん、なんかネックレスの姉がさって言うん よろしく頼むぜえー、っとアドルでーですラクシャでーすイルハートですラクシャ嬢ちゃんか<笑>はいそれにしても流れ着いた先が知っているのですかさんえー、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ 悪さをするやつは精錬島へ島流しにするぞってな<笑>これさこれさどっかで見たことあるなって思ったんだけどさ21歳拳でドンだよね絶対そうだよねいやすいませんホ、うん、このわしもよく親父に脅されて<笑>そのため<笑><笑><笑>えハハハねこの人のねハハ豪快な笑いハりが好きそ れ, それだけ ああまだいたんだ知られえ い, いや少なくとも有名な話だがここが実際たまに上陸したなんていうやつもいたがなんかさ早くなんだろ早く場所からキが気になる。そう獣が気になるんですよ早くここ離れないとさ多分だって死んじゃったわけじゃないでしょ だからさそれにしてもついてないぜなんかうお起きちゃうとかあるんじゃない浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな<笑>これあれですよおいしょって引き抜いたら後ろにパコーンって当たっちゃったやつですよっ、ね、そりゃ怒るよね そ, れはその顔なりますよねすごい時ですねこれ何なんだろう剣そうだろうなんかあれみたいな船のさ そこに静まるやつ。身を守るために拾たんだ。にっだそうそう。逆に偉い。の割れたやつみたいに見えるからね。ね近寄らない方がいいってば。ね触れない方がいいってば本当にやめれよ。そういうとこやぞ。ほらほらほらほらほ ら, ほ ら, ほ, ら, ほ, らほら言ったじゃん。<笑> ち, ょちょっと<笑>。やめてよ本当にやめてよ。やめてよ。 え、あの、第2バトルみたいなやつやだよやだよやだよはぁははだよ。もう勝てないからほんとにあ。あ、あ、どこ行ったか。はぁはぁはぁはぁ。<笑><笑>よかった。もうね、ほんと、だから、だか早く離れろって言ったんですよ。だがこれでいけ はね、だかイルーートのの中でトラブルメーカーにしし ま, か疲れましたこのスタードおおさんだにさんんされれぎり食べフフフめっちゃやな顔してるー 嫌いなんだろうな、もうこう、ガハハって笑う人とか、ね、嫌いなんだろうね。<笑>あ、あ、動ける動ける。なんか、走り方が可愛い。す<笑>、でも、ただこの人、この子がね。主人公からね。 んだいいんだろう。今のさ、人で手マンはちょっともうやだもう倒れないの。あっあっすみませんあれこの先ってさ、リュウいかさトロリュウあうんもうなんかさこの子たちになんか何愛着すら湧いてくるよねさっきのやっとお前 好きなやつが怖すぎて可愛く見えるってようと思ったけどボンネックン骨近すぎて見えないみたいなあるやつあるのかこれは マップでさ緑の線を、ね、渡るた離とかはないですね<笑>ちょっと待って待って待って視 点, 視点が迷子うん、<笑>そしたらあこっちから来たんだよ ね, だかねやっぱささっきの 浜辺海岸通るしかないのかなぁなさそうだよねえじゃあじゃああれだなあのイルハート個人的ミッションヒトデマンに見つからずに浜辺を通るレッツゴーですよね知ってたうんああこんにちは 可愛いよね。いけたいいよね。らあああああああははあ<笑><笑><笑><笑>、まあああああああああああああああああああああああああってあのかな。でも<笑>ああああああああっああああああああああああああああああ お宝発見だーって言ってる。<笑>豪快だなぁ、本当にもね。これっきっとね、好きな食べ物カレーだと思 う, <笑><笑>うー。うんと。うん。よいしょ。よいしょ。ねえ、あ、なんかあのさ、変な色のさ。 こいつらがいなければさあ綺麗な海なのにねうお父さん今日今日さ視点が迷子ごめんごめんなさいねちょっとみんな酔酔ってない大丈夫かなごめんねワンちゃんワンちゃんワオってたんふ<笑>かわいい 何かありまよし 岩塩<笑>あ水の中入ってこれるんだねかわいい一緒に水遊びしよ う, えうっあ何<笑> か,、ね、か, かやってるーかわいいえめっちゃ普通に水の中入ってくるんだね小動物ってさ水ダメなんじゃないのちょっと 何 Yeah!、Okay. ひ<笑>と言もあるよねおいしょう<笑>いやこれはねちょっとお散歩動画になることあるちょっと待ってもね、えー、ー<笑>あっここ来てないかもさっき<笑> このモグラを切ったときにさくぎゃーみたいな鳴き声さいいね<笑><笑>なんかあったなんかあっても。い<笑><笑>待って一緒になってジャンプしなくていいよあんたえじゃょよいし ょ, いし ょ, いしょあーなんかあるよねなんかあるよね おうおうおうおうえーと。ふいふいふいあって 亡くなな<笑>よし<笑>あよかったよかったこんにちはこいつはあれですよ、ね、トラブルメーカー 好きな食べ物はカレーですい<笑><笑>ません然本当にそうでねなんかあれだよねあの一話で緑んみる水色のさんか触手みたいになりますよいしょってる かもしれないどうやらおしあなたはおっまだ誰かいるんだ<笑>この付近を調べている<笑> あ, ー あ, ーあー<笑>言葉が出あかった。あああ お互い相変わらずこの人さあれでしょあの船でさあの子供をかばってそれだったのか子供をかばってさ樽をすでパーンって流れていっちゃったっでしょこれが好きらし何とかまったく毎度のこと よっ<笑>あのなこ<笑>なんか何なのですかこの二人は<笑><笑>ねなんか一気にいかついのもねえ<笑><笑>あなたが一番楽しそうですけどねえ<笑>あなたが一番楽しそうですけどねえあっ何か後ろにさたるみたいなやつとかあるの、ね 最初から思ってたけどさ風景がすごい綺麗だよね海とかさね今も星空綺麗だったしねそうだそうだ足跡あったもんねっぱね キャンプファイヤーみたいな感じいいよねやりたいね<笑>まだ暑いけど<笑>すごいなんかちょっとずつね仲間が増えてきてい る, るね自分でもあれるかまあね疲れちゃうよね女の子一人だしい ドギさ、なんかめっちゃスタイリッシュな髪型してんね。ふ<笑>ふ。毎朝こうやってセットしてんだよな。ふふふ。 あれ連れてきたのはあなたですからね。本来は、あなたが倒すべきだったんですけど、そこのところ、どうなんですか<笑><笑>ほらほらほら、すごい綺麗なんだよ、空がさ。月が2個あったねもう。ええー、あっ第1部、精錬刀、缶 はい。ということでね、じゃあ、第1部第1部、聖とカンということで、なんで2回言ったんだろう。<笑>ということでね、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。いや、ちょっとずつね、仲間が増えてきてね、なんか、いいですね。<笑>いいですね。待って。<笑>語彙力のなさがすごい<笑>まあね、これからね、また、いろいろね、漂流者もね、 出てくるみたいなんでね。まあ、次回も、その、仲間を探すのと、地図をね、広げていくのをね、やっていこうと思います。はい。ということでね、ご視聴ありがとうございました。次回ね、またパート3続きやっていこうと思います。それでは、バイバイ<笑>大好きファルコム あ10個の目標ですかいや、覚えてますよーまずね、まずね、1個目 !10 不動とかでもいいですか、これ。えっとね、1個目が、ネプちゃんと共演する。よしよしよし。2個目が、あのー、お友達役分に、<笑>どの口が言うんだって感じだけど。<笑>えーっと、3個目が、 なんだっけなんだっけゲームに出るん三個目がゲームに出るで、えー、っとね、四個目かね、四個目がね、回収であるよだっけま、これはでも半分達成したようなもんですよね。えー、っとね、五個目かね。<笑>ちょっとちょっと待って、ちょっと待って。 メプちゃんと今日者、あっ、あっ、あっ、ゲームの声優になりたいだよね、確かね。6個目。6個目は、えっと、え、グッズを出したいとか、書いたっけ書いてないっけ<笑>えーっとね、まあ、いいや、7個目。7個目は、えっとね、なんだっけ 早起きをする<笑>。もう絶対違うけど。<笑>待って、8個目、は、えさ、なんかさ、指でさ、10個数えられない。あとね、8個目 ?8 個目がね、なんだっけなんだっけなんだっけなんか Twitter のフォロワーを、あ思い出したなんか、あれだよ、VTuber さんのお友達をいっぱい作るみたいな。あったあったあった。 十個目が、十個目。あ、あれだよ。コンパイルハートの公式キャラに戻る。ほら、言えた10個、十個さすが、言えるじゃないですかおられおれおれおれ、全然、すいまでした。はい。 俺の名前は…絶対に守ってみせるあの人みたいに世界そのものを人質に取るように。長い、とても長い旅でした。英雄伝説、千の奇跡、ファルコン